少しは仕事になれたえああはいまあならよかったじゃあ今週も頑張ろうなあはいああ